こちらのパンフレットは諸事情のため、八方、縁目に修正が入っております。あらかじめご了承ください。それでは開会式に移らせていただきます。開会のことは、 皆さん改めましてこんにちは。えっ、ー、と年の初めにあの金、ー、賞会、ま、発表会を、ま、どうしてもこの地元ふるさとのタコ町で行 い, 行いたいと思いまして。まあのー、今。 実際コロナの方でいろいろとご心配な時期でもあるんですけども今日はこちらの方の会館をお借りして、えー、発表会をすることにいたしました新春舞踊の集い最後までごゆっくりご覧になっててくださいそしてあの先ほどあのパンフレットのこともありましたがだいぶあのちょっと欠席者のことも、ね、ありまして曲目と変更がございますあの 精一杯それの中でも頑張って踊っていきたいと思いますので最後まで5000円よろしくお願いいたします本日は誠にありがとうございます。